軽トラの雨漏りを直します。放っとくと床が錆びて穴が開いちゃいます。室内から見てみるとヘッドライトのあたりから水が入った跡があるので、ヘッドライトを外してみました。ぶつけてへこんだのを直した跡がありました。直し方が良くなくて隙間が空いているので、雨が降ると室内に水が入り込むのでした。原因がすぐに分かって良かった。叩いて隙間を小さくしました。 過去の修理で持ってあったパテと錆をワイヤーで落としました洗剤で洗ってから亜鉛の錆止めを塗りました 錆止めは亜鉛が一番です。錆止めが硬化してから防水のため、合わせ目に変性シリコンシーラントを塗りました。上から塗装できるやつです。 編成シリコーンは硬化後もベト付きが残るので、シーラントの上だけ塗装しました。建物用の水性塗料です。自分が乗る車なので、その他の部分は錆止めのままです。 雨が降っても雨漏りしなくなりました。